N. H. K. プレイセンター藤沢でございます。あ、もしもし。はい。あ、えっとですね。N. H. K. 放送受信契約のお願いっていう手紙が届いたんですけど。はい。う、え、ん、っと、テレビがないんですよ、うん。ついでね。あ、失礼いたしました。はい。はい、どうしたらいいですか、はい。あ、ありがとうございます。ね申し訳ありません。あの、今、えー 新契約をいただいてないご住所にお手紙をお送りするのは確かでございます、はい。もちろん、受信機がなければ必要のない契約ではございますので、お手元のものははき願いますでしょうか。はい。私もはいお電話いただいておりますので、その旨を伝えたいと思います。はい。えー、お手紙は今手元にお持ちでございますか。うん、ありますよ。あ、はい、左上の住所のすぐ下に。 これは住所または居所のみを記載した郵便物ですという一文を確認いただけますか、はい、はい。これはのすぐ下に当たる最初の4桁の数字を読み上げていただけますかえー、っと、1000。1000。ゼ0 0 0ゼロ0 0二。0 0 0 1000。1000。1000、はい。1000、うん。1 4段ほど下に下がっていただくと、お問い合わせ番号、うんはい、アルファベット3文字から始まるものがございます。それも、はい、読み上げていただけますか。はい、えー。アルファベット AAA, AAA、えー。数字の2168。2168。はい。694です。694。はい、ありがとうございます。ではそのご住所は、えー、渋谷区、旗ヶ谷2丁目、45-3。 エアーパスあえで三階でよろしいですか。はい。はい失礼しました。ではえここのお部屋にはテレビ実施設備がないということで、私の方からも申し伝えます。失礼いたしました。はい。はい。はい。はい、あの今後も設置状況を確認のためご案内をさせていただく場合はございますので、何卒ご容赦ください。はい。はあ、いやあの迷惑なんで。あ, あの。あの ごめんなさい、はい、迷惑なんで、こういうの送らないでほしいんですけどわかりました、はい、では当面お送りしないようにということで、もう一伝えておきます、うんあの。当面じゃなくて、はい、もう一生、永遠に送らないでください。あはいあの、ま、ずっとということがやはり聞かれますので、お客様のご意向としては、申し伝えておきますので、うん、おさごご連絡いいただきありがとうございました、うん、ちょっとまた電話切らないでください。 まだ話が終わってないので。はい、はいうん、あの、こういうの勝手に送られると迷惑なんで。あの、はい、非常に困るんですよ。あ、はい、ありがとうございますね。失礼しました。うん、だから、はい、あの、永遠に送らないでくれれば、こちらもこうお電話はしませんので。もう絶対送らないと約束していただけませんか。あ、私の方でお約束が難しく、はい、やはり、あの、ご住宅については入れ替わりが多い中でございますので。 はい、あのお約束はできかねます。そそれれははは困るるででででしょううお、ん、いいいののののに伝えててきます迷惑ですそもそもこれ郵郵便便法違反ななんじゃないのいこちらはあの日本方されてる のうん、それが郵便法違反だって言って、この間、あなた国会で問題となって、NHK の会長、頭下げたこと、知らないんですかあこちらはあのこう以前の営業のことではないかと思うんですが、うん、違うあ、こういうのを送っちゃいけないって、だめ、はい、なんですよ、こういうのを送ったら。 かるではすみません上のものに変わりますので、うん、少々お待ちいただけますか、はいはい、申し訳ありませんはいお待ちください、はいはい、ということで上の方に変わっていただけることになりました「はいね NHK うんね、N h k 国刀」と間違えるかやめた方がいいって言われたんですよね、うん、イメージ悪いから N 国刀の真似しない方がいいって。 公約だから。うん、4年間はね。はいはいはい。つけたかな。待ちが長いですね。よし、仕事しながら。 うん。んう ん, ん、ね、まあまあ、そんな人の悪口はないの。あれを変わらせていただきました。私山本と申します。よろしくお願いいたします。はい、先ほどのものから簡単に引き継ぎをさせていただきました。うん、あの、受信設備がないということで。あの、申し出、ご連絡いただきました。ありがとうございます。はい、ただ、あの、こちらこう。 センターとなっておりまして、受付の窓口ですので、うんうん、何かをお約束するとか、そういった権限ございませんので、お客様から伺った今のご意向は、担当部署に申し伝えさせていただきます。はい。申し訳ありません。ご面はお止めしますが、はい、また入る可能性があるんですが、その時はあのお手数ですが、破棄していただければと思います。申し訳ありません。いえ、あの、 迷惑なのでもう一生送らないでほしいんですけども、はい、そういうわけにいかないんですかそういったご意向は伝えさせていただきます、ね、ただやはり何十万通何百万通とお出ししている中でお客様だけ抜き取るということはちょっと困難かと思いますのでもしあのまた入りましたらあの設備がなければお手数ですが先ほどお願いいたします、ね、申し訳ありません さ,、はい、さっきの方にもお伝えしたんですけどこういうのをあの、はい、住所だけで名前書かないで送るのは郵便法違反だって言って この間、あんたは総務省から怒られたんじゃないですか。あの郵便局を通して行っているものは違法ではないんですね。以前はポスティング上昇、うん、あの返してお送りしてたので、うん、郵便法違法とみんな関わるということで<笑>あの指摘を受けてそこを改めて郵便局を通してお出ししております。そう。あのご心配おかけして申し訳ありません。そういうインチキしてたの。ダメですね。はい、申し訳ありません。うんあのちゃんと。 ね、あの NHK の職員、はい、皆さんきっちり反省してこういうのは二度と送らないようにしてくださいお伝えさせていただきますはもう一度ありませんでした、はいはい、よろしくお願いします、はい、はい。ありがとうございますい失礼いたします失礼します。はい、はい、ということで今コールセンターの方にお電話いたしましたけれども、えー、こういう悪どい NHK 受信契約のお願いというか紙 電話すれば送ってこないととりあえず送ってこないそうなんですけどまたホートとぼりが冷めたら送ってくると非常にしつこい NHK で話ましてこうやって言えば送らなくなるそうなんですけども全く、まあ、反省の量がない様子でしたね。あるいいい NHK これからもやつけていきたいと思いますす以上です